ボジューフランスなんと在住 の, のりですもうねこの背景を見てもらってもわかるし、まあ、タイトルでもねそう書いたんですけれどもなんと私たち家族は今日本に来ておりますすででねに日本に着いて、まあ、何日かね経ってるわけなんだけどやっぱりねもうすごい疲れちゃってあのこういうねビデオ早めに撮りたかったんだけれども時差ボケとかねいろいろあってもう遅くなっちゃって。 でね、この間にもねあの、まあ、東京とかねあちこち出かけたりしてたんだけどそこでね見かけて声をかけてくださった方がいたりとかあとはねあのダイレクトメッセージで「あのお見かけしました」ってメッセージをくださった方がいてくださいましてどうもありがとうございました無事にね日本に着いたわけなんですけれども私はね日本に来たの約2年ぶりなんですねやっぱりね、小さい子供が でまあ、出産もねあったから、ね、去年の夏とか来れなかったわけなんだけれども私は2年ぶり で, でパートナーの待ちと息子は3年ぶり3年と3年と数ヶ月ぶりになりますねでもちろん生後5ヶ月のミキは初めての日本になりました やっぱりねフランスから日本来るのってすっごい時間かかるしあと子供もね2人いるから結構ね大変でしたねもちろんね子供たちはねすごくいい子にしてくれたんだけどまずね出発当日の朝あの朝起きてその日の、ね、夜の便だったんですよ夜に何とからパリ行ってパリから乗り継ぎ2時間ぐらいでパリから東京に行くっていう飛行機だったんだけど 朝なんとでね目覚めて携帯見たら「エールフランス」からメールが来ててその出発の当日ですよ「今日の飛行機の出発する日付が変わります明日になります」って書いてあってもうメール1通だけで飛行機の便のお知らせが来てで結局その日はね乗れずにで翌日にね延期になって。 っていう感じでね結構スタートからてんやほんやだったんですけどなんとかね無事に日本に着きまして家族にもね会いましてこうしてね日本を今堪能しております私はね実家が埼玉なんですけど日本に着いたのが結構夜遅くてその日のうちに実家に行くのがね遅すぎたからその日はね東京のホテルに泊まったんだけどでもホテル着いたのが夜10時と。 で, でもフランスの時間だと午後2時ぐらいなんですよでみんなお腹も空いてるしじゃあどっか近く食べようって言ってホテルの近くに中ウがあったんですよあのまあ日本。いわゆる日本のファーストフードのカテゴリーだと思うんですけどみんなで中尾に行きましてでパートナーはあさりバターうどんを食べてで私はネギトロ丼みたいなの食べてで木は鶏そぼろご飯みたいなのを食べたんですけど。 パーートナーは、ね、アサリバターうどんに、ね、感動してましたしたかも唐揚げ丼も一緒につけたんですけどもうそれもその唐揚げもめちゃくちゃ美味しいって感動しててやっぱりフランスだとこのレベルの唐揚げは食べれないねみたいな感じでもうバクバク食べてましたという感じでね今日の動画は日本に着きましたっていうご報告とあちなみに、ね、今みんなお昼寝してて私一人で。 撮ってるんですけど、この次のね動画はこうみんなでねなんと出発して日本に着くまでの飛行機の中の様子とかをねまとめて動画にしてお届けしたいと思いますのでぜひお楽しみにしていてください。飛行機楽しかった、ねね、長かっったたねねよ